うまいうん、なあ神宮寺東黙が神様食っちゃってるけど本当のことを教えてあげなくていいのかな必要ないだろう知らぬが仏と言うしなこの場合仏じゃなく神様だがなはっはっは